イ、はい、ーいコーコーです私たちは今イランシーラーズに訪れております今日私たちはまず初めにピンクモスクに訪れた後大草原の中砂漠の中にある遺跡を巡りに行きます遺跡巡りはツアーに参加して、えー、多分私が干からびる姿を皆さんにご覧入れましょう<笑>にしてもこのゲストハウス素敵だと思いませんかなんかもうザ・イラン雰囲気が南国イランって感じ このホテルのオーナーさんたちもものすごくいい人たちばっかり、親日家の人がとても多いです。ですよ。バーイ。私だけですね。ブレックファーストの前に先にしと日が上がり始めると怖いのでピンクモスクに一人で向かいます。Good morning. g こんにちは。 このピンクモスクはですステンドグラスが有名なモスクです。ベースカラーが他のモスクと違ってピンク色が織り交ぜているのが特徴的です。限られた時間帯にここに訪れると、ステンドグラスから通過する日差しがあのモスクの中にパーっと入って超綺麗らしいのでそれをフィルミングしに来ました。軽く色出始めてますね。でこのモスクの最大の特徴はですね、日差しが入ってきた日光が下の。 このモスクの中に照らされてこのモスクの中自体が真っピンクに色がえ彩られるのが最大の特徴です自然現象なので条件があるんですけどまず第一に晴れ晴天であること2つ目に冬場がいいそうです、まあ、モスクの中はステンドグラスもさることながら壁画とか天井とかのちっちゃな微画も非常に綺麗です全て手書きで精密に描かれているらしくてバラをモチーフにした 絵がたくさんあって。 まあ、それがピンクモスクのゆえだそうです本来のここの目的はお祈りをする場所なんですけどちょっと観光地化しているのが現状みたいですやっぱこの夏の時期に来ると日差しのアングル的にはあそこの柱にしか当たらなくてカーペットとか地面のフロアに差し込むほどのアングルは保ててませんね外の壁画とか装飾たちもよーく目を凝らしてみると全て手書きでとても緻密に書かれていますバラたちがこう ちりばめられて組み合わされてう淡いながピンクを醸し出してるんでしょう一番こうプリティーなモスクですね可愛らしい本当に女性には大人気でしょうペルセポリスへのプライベートツアーにこちらの車で向かいますまあこちらのツアーは宿のオーナーが手配してくれたんですけどこれまで乗った車の中では一番いい車ですね ワントンザントンマッチ50リッターやろ50リッターワンユーロわあそう強いさすが石油王国って感じは水水あっつ今現在気温39度ですこの岩が、えー、王様のお墓第長墓と、まあ、第二お墓っていう感じですかね下の岩石の絵にはまあその強さをこうエネミーに対して 戦ったなんか権威の強さみたいなのを表した石画がたくさん掘られてますこっちの側面のお墓はまあ残ってますけどあっちのやつは風とかの影響で害界が進んでるみたいですにしても野生のカペチョロとかもいましたよチーラーズから約60キロのスポリスに到着しました一番最初のここの階段が両サイドですね110段作られているらしくて。 すててての階段がとてもあの低く設定されてますもう馬車が通れたりまたあの女性とかあのクローズが全部長かったので膝を立てな上げなくていいように作られてるらしいです石で全部作られてるんですけどなんとこの石と石の間には接着剤のようなものが使われてないということですどうやって接着しているかというと穴もともとここの接着のところに鉄があったらしいんですけど 誰かに盗まれたらしいです戦争とかいろいろな時に鉄が必要になるのでザ遺跡っていうところに到着しましたこちらがクルセルクの門っていうところで春の1日目がイランドの中始まりのお祝いの日みたいで昔ここに各国の人が集まってきてたみたいなんですよねその集まってきた人たちが全てこの門を通って入国しなきゃいけなかったみたいです 何千年も前に作られたやつででボボロボロですねそこ足元は馬で体は人間でイーゴワシの羽も持つモニュメントみたいですでこの柱は 50m あって石の階段でみんな入国を待ってたらしいですでここがアーミーストリートで各くぼみにアーミーが立ってたそうですで不審者がいたらやるという感じ そのの横には両しますかなりこれはパンフレットとかにも載ってる有名なモニュメントじゃないでしょうかこれあの柱の一つみたいなんですけどここの穴にですねその溶かした鉄を両方入れてこうガツンと合わせて柱を作ってるんですけど中にこう隠されてるんですよ溶けた鉄が。 たった一つ炎で溶かすしかなかったんですよアレクサンダー大王はその秘密を知っていて紀元前330年にこのポリスを襲って破壊したそうです前はシュートみたいなのがあったんですよアテアメヌス城 の, の, の王とかも住んでたんですけど破壊された、まあ、ここの門にはライオンと戦う王様の絵が描かれてあります王様は右手にナイフを持ってライオンの腹にぶっ刺してますこれもまた王の強さを象徴しているらしいです やっぱこう英語のガイドがあるとすんなり通り過ぎてしまうような情報も得られるのでかなり興味深く回ってますライオンは春を意味していてプは冬を意味していてこうライオンが泥を食っています 冬が終わって春が来たっていう春の始まりはイランにとっておめでたい日の一日なのでそんな彫刻がたくさんここにも描かれてますこの壁画には各国からあのお供え物なんか王様にこうその国の特徴品をあげに来てる人たちが描かれてますインド人だったらスパイスだったりヤギを持ってくる国の人だったりタオル生地だったりとかいろんなのお供えする各国のいろんな国の人たちが描かれてます ーナという宮殿のところなんですけど本来36本近くの柱に支えられた大きなこう広間があってあそこにこう木製の20メーターを超える門があったらしいですで今現在は約16本くらいの柱しか残されてないみたいです これが柱の根元ですよねこの宮殿の前にはなんか井戸みたいなのがあって水を抜けるようなシステムが組み込まれてるらしいです約3ヶ月前にイランをなんか洪水が襲った時も普通の下の家とかはダメージ流されたりしたんですけどここは完全にこの水抜きの影響で安全だったということですこちらの石像には あの人がこうリンゴを持ってお祈りのハンドサインをした人とリンゴを持っています翼3つの段階にこう分かれてるんですけど意味があって、えー、良いことを行う2つ目がスピークグッといいことを話すで最後がいいことを考える Think good. で真ん中の円はまあそれがそのまんまあなたに帰ってきますよっていいことをやりゃいいこと帰ってきますしっていう日本でいうのは因果応報のことわざを示した。あ、oh, yes, so awesome. an in yes, i そうですね。ああ、i うですね。ああ、そうですね。 イラン女性の服の考え方についても質問をしてみたんですけどそういう着てる服っていうのが同じこう黒い服むしゃびとか服を選ばないでいいのはストレスが軽いっていう毎日服を選ぶって結構ストレスじゃないですかそれがストレスじゃないって聞いたら信仰心の方が強いって言ってましたで着たい服とかないのっていう質問もしたんですけど まあ、それよりも私たちは信仰を重んじるっていうふうに言ってありました信仰心の強い国だなっていうのをめちゃくちゃ感じましたね今は全部この遺跡たち真っ白ですけど本来はかなりカラフルな色で装飾されてたみたいですただそれが日に当たって全部干上がっちゃって飛んで今真っ白になってるみたいです地下から見つかった壁も一部発見されてますここに訪れる方忘れてほしくないのは必ず水と帽子 内藤、まも今6月に来て相当熱中症になります40度近いのがずっと続いているので日差しもかなり強いですなんならサングラスも持参されることをお勧めしますちょっとツアーについて行きながらこう英語の説明を聞かなきゃいけないしレポートもしなきゃいけないしでここはこうですよこれはこうですよっていうちょっと炭素なものに仕上がったかもしれませんがなんとかレポートを終えることができました 楽しんでもらえたなら良かったです。夕日がとても綺麗です。暑かった。暑かった。暑いわ。本当確かにおすすめはね。ここは冬に来ることをお勧めします。ペルスポリスもあそこのピンク、モスクもやっぱ冬場見たかったっていうのがあるし、多分ね。オフィス仕事のしようる人が突然。あそこにほっぽらかされて3時間半歩き回ったら多分熱中症になると思う思うんで。 今までの遺跡の中でもあんな詳しく説明されたやつがあんまなかったから特に歴史的なものを見るときってさあるのとないのだいぶ違うでしょツアーがガイドねイドだってなんとなく見てるのとさ歴史的背景を聞いて見るのとだいぶ違うからね多分俺らの単体で撮 っ, ったら1時間半でもらっとったよね<笑>シューって言って、ね、も下手したら30分っすよあそ暑い暑いやいって<笑> <笑>何この岩とか言って今日山場やったよね俺たちにとってこのイランは、うん、イランのハイライトでしたねあそこベルセポリスは間違いなく、うん、次はドバイ UAE に入りますんで面白かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました<笑>ハッシュタグ更新